それでは、計算奇数学1の第1回の授業を始めます。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは、この授業で使う資料について説明します。この授業では、坂井光先生によります、計算奇数学1講義ノートをテキストとして使いますこれ。このテキストは PDF ファイルで提供します。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 まず、この授業における計算機数学は、計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を指します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。さらに、この授業で学ぶ計算機数学の特徴について、以下の3つを説明します。1つ目は、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 3つ目の特徴は、実際的な手法を学ぶということです。これは、数学的な理論の正しさに加え、効率を、効率も重視するということ、それから、実際に計算機上で動作 さ, されることを念頭に置いた手法を学びます。学ぶことを意味します。準備ができましたら、次のスライドへ進みます。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 準備ができましたら、次のスライドへ進みます。それでは次に、コンピューターの内部の紹介に進みたいと思います。ここでは、動画で、コンピュータの、実際のコンピューターの内部を紹介していきます。次のスライドに進みますと、動画が始まりますので、その動画の終わりまでご覧ください。動画が終わりましたら、 その次のスライドに進めてください。